その大学卒業、大学の時は何したの大学の時カメラしてないですよ。漫画描い書いてましたよ。あ、そっかそっか、それがベースなわけですね。そう、そうなんですよ。うん、う, んうん。実はそう。はそうはうん、うん、じゃあそこで、えーと、なんでカメラ漫画を書こうと思ったんですかちょっと普通の漫画を書いてても、はい い, まいち受けなかったんですよね。書き換えることを書いていてはダメだなと思って。で、悩んでたら締め切りがすごく近くなって、うん、今書けるのはもうカメラ漫画をパパッと書くしかねえな。カメラ漫画を書いて、それが小、ちょっと、うまいこと、受け入れられていったんですよ。でカメラバ画の前に何作かカメラ漫画を書いてて、それで行ってて、ねうん、で、より一層締め切りが厳しくなった時に、こう、沼の漫画を 殴り書きしようって言って始まったのがカメラバッグですね。あの漫画はこう追い込まれなければ生まれてなかったわけそう、そうですよ。追い込まれた結果ですよ。もうあれ、だから一巻の最後にもちょっと書いたんですけど、もう雑巾を絞ったカスみたいな感じだ っ, っ,、うん、だったねて、ね、もうこれ以上書けねえって言って、うんうん、これでダメだったらもう、 ダメってこんなものしか書けなくてごめんなさいみたいなこと書いてたんですけど、それが良かったのかな。漫画見た時の第一印象がね、もうあの、カメラ漫画界のスーパーロボット大戦だな、みたいな。<笑>スーパーロボット大戦っていろんなロボット出てくるじゃん。はいはい。あれと同じなんかいろんなメーカーとかいろんなカメラ出てくるから。出、ね、てきますね、出てきます。うん。これなんかスポンサーとかなんか大変、広告料大変なんじゃないのかな、みたいな。いやね、無理、無理無理ですよね。<笑> なんかスーパーロボット大イさは相当払ってんじゃないかみたいな話聞いたことあるからさ、うん、あのバンプレストさんがね、はいはい、<笑>大変だと思いますよ<笑><笑>でもさそのお か, おかげっていうかさ漫画描いてるおかげでさあのいつかさアルファのことを書いた時があったじゃないそのデジカメ持ちのカメラばかりにつける薬で、はい、うんあの時に ベ, ベクティスだっけ はいはいはい、ベクティスって俺よく知らなかったんだけどさベクティスっていうあのカメラが出てきて登場して、はい、であこんなカメラあるんだと思ってでその後同じくあれをあの漫画読んでる友達カメラ友達から連絡来たんだけど、はい、ベクティスの値段めっちゃ上がってたからね<笑>すごいねヤフオクの値段が上がってたからね、えー、で俺の友達も買ってたもん あ、え、そうなんですか あ, じゃ あ, あれ、えー、買っちゃったのって、いや、なんかあの漫画読んだら欲しくなっちゃってとか言って。マジでそう。で、その後こう、値段上がってってさ。まあ、あれでもそんなに売れてないだろうし、市場在庫も少ないだろうから。そね、そらいや、プラクティスは、そうですよ。うん、そうでしょね人気出たらその値段上がろうなと思うて。えー、なんか嬉しいけど、別にね、ねなんか、新品の時に、 売れて欲しかったなっていうのはちょっとあるんですけど。ああしょうがないよね、時代が早かったんじゃないかな。今, 今売れてもね、儲かるところが儲かるだけで。でも、なんかそういうさ、ムーブメントを起こす。人になったんだなと。うん、市場を動かしちゃってました、私。市場を動かしちゃかもしれないね。<笑>デジカメウォッチのあの連載は。あの、どういうふうに。お話が来たの。あれもう完全転機じゃない漫画家としての。 そうですよ。うん。どこで、そう、カメラバカをコミケとかで発表してたんですよね。うん、それを、まあ、読んだ人がいて。で、デジカムウォッチの編集長が、あの、ちょっと漫画を載せたいなと。その人に相談をして、これはどうこれはどうみたいな感じで、なんか候補があったみたいなんですけど、そこで私がどうかなみたいな話で、いきなりメールが来ましたね。うん。デジカムウォッチの何々です。何々、トータル何々々みたいな。 感じで、ちょっと大阪に行くので、まあ、僕大阪に住んでるんですけど、大阪に行くので、えぇ、ーえー、ヨドバシで会いませんかみたいに、はい。言われて、はい、はい。富、は、士、いはい、の X の味を下げていったら、一発で見つかりましたね。<笑>あれも名機だったよね。あれ、短命だったよね、あれね。本当っほんと。だって、中身 XT1 と同じだったよね、あれね。そう、そんな世代ですね。そうですね。のあった時なんで。そ う,、ねあそう、あれよかった。ちょ、待って、この話です、また。x t から。 ちょっとこの話してたらまたちょっと、長くなるからやめよう。X 7ラジオぶら下げてったら、一発でバレたんだ、はい。一発、一発で見つかりました。お前だろ、みたいな。<笑>お前だろとは言われてないけど、あなたですね、みたいな。すぐ分かりまし た, みたし、みたいな。でしょみたいな、ちょっと思ったけど。<笑><笑>で、そこで打ち合わせ軽くして。そうですね。うんうん、あの、まあか、打ち合わせ軽くして。じゃあ、来週からよろしくお願いします、みたいな感じそうそうですね。来週、まあ、2週間後空いてたぐらいかな。 なんかもう忘れたけど、はい、んか意外と早いな、みたいな。あ、そうなんだ。あれさ、なんかさ、あの連載始めますみたいな報告って来てなかったじゃん。ないっすよ。うん、してなかったよね。してないっすよ。してないよね。いきなりあれさ、ドーン来てさ、え、何怒ってんのって思ったもん、あれ。とりあえず原稿は納品して、うん、で、いつ、いつ載せますみたいなの知らなかったんですよ、ね。うん、うん、なんか載ったな、みたいな。で、載せましたっていう。うん じゃあ来週お願いして。だから金曜日に始まったのも、金曜日に1回目があったからで、うん、金曜日に乗ったから、そのまま金曜日が続いてる。あ、そうなのね。あれさ、連載決まった時でさ、当時の職場の人に言ってたあ、言ってましたよ。あ、言ってたんだ。みんな喜んだでしょ、じゃあ。いやね、デジカメウォッチをみんな知らないんですよね。嘘マジで ?DC も いいは知ってたけど。まあ、さすがにいいは知ってるよね。いいは知ってたけど、そうな普通の人は知らなくて、うんうんうなんで、あの、カメラ界のヤフーだって、ちょっと説明しました。<笑>それで、えー、それすごいねってなって。そうそうですえーえー、ヤフーって、えー、じゃなくて、デジカイウォッチ。みたいな。<笑>えー、なにカメラ界のヤフーえー、ヤフーじゃなくて、みたいな。<笑>それわかる、それわかる、その気分。<笑>俺なんか、YouTube、 なんか写真活動して独立しますって言ってっ会社辞めるときに、うんうんでまあ、ついでに YouTube も始めるんですけどって言ったら「えっ YouTuber?」ってなってでも次の得意先っ言ったら「な<笑>にさん YouTuber やるんだって」みたいなもう YouTuber 一人歩きみたいなその流れと同じだよね同じですね Yahoo! のインパクトがもう強すぎて、ね、そ, うそうですね<笑>別に な, なんか怒ってるわけじゃないよ<笑><笑>その何も聞かされずにいきなりあれが乗ったからああえ何怒ってんの<笑>と思って本当にびっくりしちゃったんだよね 飯田先生やったー<笑>みたいな「やったじゃん!」とかってちょっとなんか上り詰めた感っていうかねおーすごい感心したのがさこの前もこの前出たあの単行本もそうなんだけどあのー、今まで書いてきたことの焼き増しをするのかなと思ったら全然そんなことないじゃないああもうね焼き増しはねしたくないんですよ、うん、あ単行本だってあれだって結構書き換えてるでしょ はい。まあ、こう、いろんなところからエッセンスは持ってきましたけど、まあ、ま、う、る、んうん、持ってきたのはなんか 10% ぐらいで90、90% 書き下ろしして、うんうんうん、ただね、もうね、あれはしんどかった。<笑>しんどかった。<笑>あれはあれ、ね、まあでも、だって普通に毎週1回の連載続けながら単行本でしょそう、そうです、そうですう。本作るのって大変だよね。初めてのチャレンジの時、やっぱり、 な、ね、められたくないじゃないけどやっぱちゃんとしたの出したいなってい う, う, ああ そ, うですそういう気構えが ね,、まねあるよねうんまあそれがなんか表現されてる本だと思いましたよあれはありがとうございます、うん、単純になんか今までの歴史とか全部見てきた中でもあなんか新鮮だったもんねお全然違う全然違うこと書いてるみたいな感じで<笑>楽しめましたよねあ連載始めてから独立するまでは何年ぐらいかかったのあれ2年ぐらいだったのかなまあそんぐらいですね 2年ぐらいやって独立して、はい、で今独立何年目ですかまあ独立って言ったら大げさですけど<笑>、うん、まあ34年ぐらいははい、はい、34年ぐらいですか俺ね独立してもうすぐ丸3年なのよおおちょっと早先に辞めてるってことだよねだから会社をね社畜をちょっと先に辞めてるってことだよね<笑><笑>そうですねうんそういうのはそうですね こうやってね、なんかこうやって、で、またさ、自分のチャンネルにこうやって紹介する機会もあってさ、いやー、でなんか本当、ね、人生って本当どうなるかわかんないなっていう感じだよね。ね本当にそうですよね、うんあの。この動画見てる方、読者の方も多いと思うんですけど、えーまあ、今後の抱負からいこうか。今後の抱 負, 今後の抱負ですか、うん たまにその、アルファとか、そのベクティスの話とか、あとペンタックスの話とか、ちょっと長めのやつをやったりするんですけど、うんうん、ああいうのもやっていきたいなっ て, っって、ね、ああ、なるほどね、うんうん。今ちょっとその、単行本作業が過熱だったので、はいはい。なんかこう、ネタを一回ずつ簡単に消費する、消化するような漫画しか、ちょっと今書けてないので、もうちょっとダイナミックな話が書けるといいなと。イオスの目覚めとかだよね。ああ、いうスのですか。う なんかさ、すげえなんかクリエイティブなの書いてんなって思ったもんね。<笑>いやあれさなんかその、当時 LINE 送った気がするんだけど実際にそのね、カメラ史上のことなんとなくわかっカメラのことなんとか歴史分かってて、うん、あの漫画見ると結構泣いちゃったもんね俺ね。おグッときたよどんな漫画なのか皆さんのあれはウォッチ見ないと分かんないのか。そうでですデデジカメウォッチでデジカカメメウウォォッッチチの、はい 『イオスの目覚め』っていうまあそういう、えー、何回かに分けてね書いてたものがあったんですけど、はい、結構あれはねグッときたんだよねあのあとタがこうなるのにこの時はこうなってみたいなねそうですそうですすげえ切ないって思ったもんあれまさかカメラ漫画で泣くともなかったよ、ね、<笑><笑>思わなかったよね思わなかったよね本当ねジーンときたでもあれ系の なんかクリエイティブな、クリエイティブなんて言ったらちょっと薄っぺらいけどさ。<笑>なんかそういう、自分のその書きたいものを書くってやつと、ま、あ時事ネタみたいなのとか。そうそうそう。まあ、その、それをこう、もっと強化していきたいと。はい。はい。いう感じですかね、はいはいです。でもなんかこのチャンネル視聴者さん結構星とか撮ってる人多いんだけど。星で、ね。うん星。星ですよ。あの、成沢さん。星あの、オポチュニティの。うん。そう。河川棚のね。最近止まった。ああ、そう。あれ泣く。あれ泣いた。 まずリツイートしちゃったあれあいう話もちょっと書きたいのでなんかああなるほどねうそういうのいいですねあまあぜひなんか宇宙って好きなんですようんいいねちょっと寄ってよまたま あ, あしばらく星ネタない気しますけど、はいはい、そうなんですよねだからこう星ネタ星ネタいただけると嬉しいと思います<笑>はいいつでもどうぞ<笑>またなんかオンライン打ち合わせネタ会議だね、はいはい、だなんかさあの 以前からさ、ね、そのネタ会議みたいなのやるときってさ、みんな飲み会でさ、来てんのにさ、一人だけでメモ帳とペン持ってこうやって、<笑>今、それ、それどういう意味ですかみたいな感じ<笑>すげえ書いてたもんね。やります、やります。うん、飲んでても急に、ちょっと、ちょっといいっすかって言って、iPad <笑>取り出してメモしますからね。<笑>はいはい。星ネタはぜひ取り上げていただきた い,、はいはい。あとタイムラプスネタもね、ちょっと難しいけどさ。タイムラプスの醍醐味教えてくださいよ。タイムラプスの醍醐味なん<笑>だろうね。<笑> いやでもね出来上がったものを見た時の感動ってすごいよ。結構やっぱ、撮るまでが辛いっていうか、長いからさ、長いし、わけわかんないから、ちゃんと自分の想定通りのやつが出来上がった時っていうのは、やっぱすごい感動だし、それこそ、あれって時間の経過を読むから、もう行ってしまえば、その、この先起こることを予測しても、構図とか決めて撮影始めなきゃいけないから、ね。ああ、なるほど。うん。だからその自分の予測も予言者と同じじゃないでもう自分の予言が。 みたいなさ<笑>もあるしあと自分が思いがけないあの、まあ、その天候だよね、うん、あの急に雨が降ってバー晴れて虹が出たとかさ曇ってたとか中で雲が晴れて雨の天の川がドーンと落ちたとかそういう自分が想定してない中でもちょっと期待してる以上のことが起こると、うんうん、めちゃめちゃ感動するよね。っていうなんか自分自身がその時間の経過 を、えー、表現することで一番感動してるかもしれない漫画のキャラクターそれぞれのメーカーごとにキャラクターがいるじゃないはいそうですねあれはなんかそのあのレンズが明るいイメージのメーカーはおっぱいが大きいんでしょそうですそうですか<笑>ライカとかツアイスとかはめっちゃ巨乳なんだよ、ね、だから、ね。そうですそうです 特にツアイスはね、あの、でかいですよね。<笑>ツアイスはすごいでかいよね、はい。あの、キューブリックレンズがあるので、ツアイスは。キューブリックレンズってななんだっけ何度だったかなあの、スタンリー・キューブリックがあの、映画の2001年のうちの旅を撮るために、うん、すげえ嘘みたいに明るいレンズがいるって作らしたレンズがあるんですよ。<笑>それキューブリックレンズっていうんだ。そう、俗称キューブリックレンズですね。俺さ、スタンリー・キューブリックめっちゃ好きなんだよね。お、そうなんですかうん。ちょっとそれ知らなかったから調べるわ。<笑>まあ、それでツアイスのおっぱいが大きいわけね。 そうですで。おっぱいも、腰も、お尻も、でかい。あ、全部でかい。全部でかい。ち<笑>なみに、あの、理想の女性は、なんて芸能人で例えると。芸能人で例えるとえー、モチダコシヒカリさんです。なので、これで大体わかるよね。<笑><笑>どういう、どういう人が好きなのか大体わかるよ、ね、これね。<笑>じゃあ、そろそろ締めましょうか、じゃあ。はい。じゃあ、したっけね、やってもらいますこれね。けね、はい。 というわけで、えっ、ー、と、今日のゲスト、飯田智樹先生でございました。え皆さん、概要欄からぜひ彼の作品、え、見てみてください。はい。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね、したっけねしたっけねしたっけありがとう。<笑>